演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はチラファミリーマートのお母さん食堂シカワスマーボーローを食べたいと思います3種が介するってことはピーンと来ると思うんでしょううーんこれは楽しみですねそれではチャンネル登録よろしくお願いしますはいうわ ういい刺激が絡んできますねではいただきます<音楽>と言いますけどこれ飲んだら間違えて大賛成ですからお気を付けくださいね多分そんな人いないとは思いますけどねというわけでこっちらに点数とさせていただきます